こ SDMicroelectronics の高性能高機能マイコン s t m 3 2 h 7シリーズをデモを交えながらご紹介します s t m 3 2 h 7シリーズは ARM c o r t e x M7 Core を搭載した s t の高性能マイコンシリーズです2018年より量産をスタートし順次ラインナップを拡充しています 9月にリリースした新製品 LINE にて最大 550MHz 動作を実現しました内蔵周辺機能も充実しており多彩な通信インターフェース豊富な大麻群グラフィック制御向け専用機能を搭載していますこれらの周辺機能を制御するために大容量内蔵フラッシュメモリ品をラインナップしています また、外部バスメモリインターフェースを準備することで、容易にメモリ容量を拡充できます。s t m 3 2 h 7シリーズには3つの製品ラインが準備されています。これらの製品ラインナップで、次世代の民生機器、産業機器をサポートします。こちらが Embassy のベンチマークデモになります。GUI 上でメニューから Embassy のボタンを選択し、ボタンを押すことで、ベンチマークプログラムが実行されます。 測定条件は CPU 動作周波数 550MHz 内蔵フラッシュでのプログラム実行 RAM は DTCM を利用 L1 キャッシュをオンにしています結果はご覧の通り2778コアマークとなりますこれは弊社 STM32 シングルコア品で最も早い処理性能となります STM32H7 シリーズには3つの製品ラインがあります 一つ目のシングルコアラインは ARM c o r t e x M7 Core を搭載しています。内蔵フラッシュメモリは最大 2MB、RAM は最大 1.4MB を搭載しています。二つ目のデュアルコアラインは ARM c o r t e x M7 Core と c o r t e x M4 Core を搭載しています。内蔵メモリはシングルコアラインと同様に内蔵フラッシュメモリ最大 2MB、RAM 最大 1.4MB を搭載しています。 3つ目のバリューラインは ARM c o r ッ t e x M7 コアを搭載しており内蔵メモリを必要最低限の 128KB に抑えたラインナップになりますより多くのプログラムサイズが要求されるアプリケーションに対してご提案していますこれら3つのラインそれぞれに共通仕様となる周辺機能を準備しており各ライン間の高いソフトウェア互換性も特徴の一つとなっていますこれらのラインナップより お客様システム要求に最適な製品をご提案することが可能です。こちらは s t m 3 2 h 7シリーズのパッケージラインナップを示しています。リードタイプは LQFP64 ピンから LQFP208 ピンまで合計6タイプのパッケージをサポートしています。また、面実装タイプは WLCSP 品を含め合計9タイプのパッケージをサポートしています。 実装面積または実装コストを考慮してこちらのパッケージラインナップより最適なものをご提案することが可能です新製品 s t m 3 2 h 7 2 5 7 3 5ラインにおいて VFQFPN68 ピンのパッケージを新たにラインナップしました本シリーズでは初めての QFP パッケージのラインナップとなります s t m 3 2 h 7シリーズは s t m 3 2ファミリーの開発エコシステムに対応しています。システム要求仕様から最適な製品選択が可能なセレクタ機能からピン機能配置、初期値付きサンプルコードを生成する専用ツール、STM32CubeMX、また開発時におけるフラッシュプログラミングをサポートする STM32CubeProgrammer に対応しています。これらのソフトウェアツールは ST より無償でダウンロード可能となってい ま, すまた、各種評価ボードも準備しており、簡単なマイコンの機能ベンチマークからアプリケーションライクな製品評価までをサポートしています。以上で、STM32H7 シリーズの紹介を終わります。ありがとうございました。